本当こお客様にこう撫でてもらえるからつるつるです<笑><笑>いい油がついて<笑>そう猫ワンワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は今年9月にオープンした保護猫カフェニャコットに密着取材どんな猫さんに会えるかな猫ワン寒い日や雨の日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 ここは松山市の保護猫カフェニャコットおはようございます代表の大野さん早いですねそうですね今日 は, は取材が来るということで、えー、<笑>ちょっと早めにそうなんですか、まあ、すみません、えー、とんでもないですよろしくお願いしま す, しますどうぞどうぞすみませんーシ猫リ一本もありますね<笑>すごい ます例えば、まあ猫さんあの大きい音とか目をじーっと見たりとかあの言われるのすごく苦手ですね。ね、まあ、行動を邪魔されたりとか 行こうとしてるのパッとやったりとかするのはすごく苦手なので、まあ、基本的にあの見守るスタイルで行ってくれると嬉しいですあと抱っこもしたいんですけれどもあの膝に来てくれるのは全然 OK なんですけどあの抱き上げてこう抱っこっていうのはあのご遠慮してもらってます猫<笑>さんあのそのお客様一人一人じゃなくてたくさんの人に接するので。 みんなに抱っこされてちょっと疲れてくるとあの抱っこが嫌いな子になってしまうので、はい、そこはあのご配慮ください自分から来るのを待つとはいもうあの甘えん坊は来ますので<笑><笑>、はい、ゆっくり遊んでいただいて膝をオープンにしていただけるとあの来てくれます、はい<笑> でまあ、体調とかまあ禁煙まあこれは今ね当たり前ですけど、はいでまあ、撮影とか、はい、あとまあ大事なのが怪我ですよね怪我、うん、どうしてもあの保護猫ってあのみんな人懐っこい子ばっかりじゃないので怖くてあのひっかいたり口が出たりしてしまう時があるのでそれにはもう十分気をつけて、はい、いただいてますね 失礼します。うわ、お邪魔します。お、お、お、出たなりさんいますね。好奇心がお、うん。あ、もう、OK <笑>えー。素敵。うん。こだわりのインテリアですね。そうですね。やっぱり。うん、こ、う、だ、ん。あの作ってもらいました。あの、うん、センスのいい。 作ってくれて。<笑> 魚ご飯で、えー、あのいただいた魚のあらだったりとかあの出しとったあとのかつお節とかとあと今回何入れたかな お, おからとお米 と,、えーえー、っとキャベツ。えー、<笑>手作り手作りです。 カリカリとかじゃないんですねカカリカリもあげるんですけどあの猫ってもともと生態としてあの水をあまり飲まないんですよ飲まないじゃないですか<笑>なので飼い主さんってすごい水飲ますのにすごく苦労されると思うんですけどあのなので腎臓由来ねその治とかのリスクもすごい高いんですけど まあ、こういういウエットフードあの缶詰でもいいと思うんですけどウエットフードだとこの食べ物から自然に水分が取れるのでそのリスク回避のためにはいうちはでまあうちは頭数がすごい多いのであの缶詰買ってたらもうやっていけないので<笑>あのはい作ってます朝は手作りです そうです、ね、あと、まあ、基本的に手作りでで、うんはい、たまにカリカリさん、まあ、総合栄養食なので、うんはい、それもあのいいとこ踊りで、うん、結構たっぷりですよねたっぷり食べますね、えーうん、いろんなあの食材から栄養を取ることってすごい人間もそうですけど、うん、あの大切なので、うん その猫さんにとっては必須じゃない栄養素もいっぱいあるんですけれども、はい、そういうものから自分の必要な栄養素を分あの消化分解して取るっていうことを促してます。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 クレアちゃん、クレアちゃもらえてさん募集中、この、はい、飼育崩のとこから来た、来子猫には優しいんですけど、大人の猫さんって<笑><笑>母さん大好き いいですク、ね、<笑>レアちゃん、クレアちゃん、危ないよ。作っておいて何日間持つみたいなことあるんですか？何日間持たします、ね？冷凍とかしておいて。そうですね。今日このでっかい圧力鍋に。うん まんまに作って<笑>で、だいたい5日ぐらいで、冷凍室入れとくんです冷凍したりもう冷蔵庫で、うん、はい、2、3日分は冷凍、ねですね、今日はうわでっかいな<笑><あー><笑>これですかこ れ, これ、これも使います<笑>骨とか あの魚の骨とかがあるときはどうしてもあの柔らかくしなきゃいけないので、うん、圧力鍋使うんですけど今日はあの、うん、切り身なのでそう、はいうん、お魚はどうされるんですこれはあの今日もらいました、うん、あのお寿司屋さん の, あの方が えっと、マグロの血合いのところとかを、うん、あのせていつも廃棄してるのでそれを友人が届けてくれるんですけど、うん、わあすごい<笑>これがこれが、うん、いただいたよっおーでっかいですね<笑>そうなんですよ そういう形で、はあ。え、お魚くれる人募集中ってテロップ出しましょうか。いや、嬉しいですね。本<笑>当ですか。わ<笑>かりました。もう肉とか、魚とか、もうタンパク質大歓迎です。わ<笑>かりました。<笑>これでも、京子さん続けられるのはなんでですか。大変だなと思って えー、あんまり考えないことか な, <笑>な、ね、<笑>そんなに、うん、か考え始めるともうできないと思うんですよだけれどもあんまり考えない、うん、目の前のことをこな し, こなしていくというか、うん、って感じですかね 走らせてるものって何ですかうーんなんかいろんな問題があった時にこうこうすればいいじゃないっていうあるじゃないですかあじゃあこうすればいいのにああすればいいのにっていう思った時にまあ猫がもらわれないで困ってるならばじゃこうすればいいじゃないっていうのが私にとっての保護猫陰なので。 っていう感じですかね。んなんかこう、うん、まずやってみるというか、それがいいというならば、本当にいいのかそれが試してみたいみたいな<笑>とこうかな。そういう感じですかね。うんうん、そんなにすごい猫が本当たまらなく好きというわけでもないんですけど。 うん、愛媛ってあの悲しいことに犬猫の殺処分数がワーストワンなんですよね で, でその分いろんな人もすごく必死で動いててで周りの人も心痛めてるのでまあ一人一人がちょっと行動すると結構変わってくると思うの で,、うん、で私みたいにこう。 あんんままり今までそななことしない人間がするとすごい何て言うんですか広がるというかあの今まで や, や, もうやってる人の周りの人材っていうのはかなりねあの広がってるけどまた新しい点が生まれるとそこから波紋が広がるようになるので何にもやったことがない人がやるのって。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 これは、これお手入れセットです。これが、これ噂に聞くあれですか。取れるんですね。結構さんざん。さんざん。やっても、取れます。気持ちいいな、ね、あずっちゃん。私、うん、小屋の、お寄付でいただいて。 高いですよそれ。高いんです。私は洋香はない。私も洋香はない。<笑><笑>めっりった<笑>ありがたいことにいただいて。ね、う、え、ん。うちにはないんです。男<笑>子<笑>の子。<笑><笑> こうやってお客さんにこう撫でてもらえるから。つるっつるです。<笑><笑> オープンですね。うん、はい、じゃあもう一日始まります。<笑>お客さん来てくれたらいいです。はい、お待ちしてます。<笑><笑>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 ワワンを応援していますネコワン。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 松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。ななんか野球部っっっててて感じだ、ね、うーお願いしたいい言われたんですけどわれでもちここ匹匹うよあの<笑> 元気です遊んでくれるし、うん、寂しくないし、うん、今社会性も当然育まれるしストレスねこのストレスすごい全然違うのででやっぱり大きくなってから迎えると愛想、うん、とかが、うん、あのあの苦労するんですよ、うん、だけど、っ て, っても、 姿がいいんであ そ, そも う, ちにうちは今飼い猫が1匹で保護猫が8匹いるんですけど、うん、この子がもう全然飼い猫を教えてくれないんですよ。<笑><笑> うん、レかわいいでんいいです<笑>かわいいです、うん <笑>うわーかわいい、絶品さんや。<笑>トロコの子供やつ いてくださいですごい。<笑>